はい、皆さん、おはようございます。ええー、四月の。四月の。十八日ですね。はい、十八日らしいです。の朝の牧場見回り、行きます。はい、の前に。<笑>うちのアイドルキャットみたらしちゃんの餌やりです。はい、今日はね、特別な餌あげるんですよね。はい、社員旅行の。 あの、ね、そこはなんだっけ。っ魚だ。魚センター。魚センター、はい、静岡県焼津。は津の清水だっけはい。マグロが。マグロが作った、金清水産のキャットフード、コラーゲンタウニンに。お土産も買ってきたので買た。買いまし買ったね、みたらしちゃん。すごい、いい返事。今日の餌、美味しいよ。 それしか食べないって言 な, ないでね分かった分かった<笑><笑>早い早いって言うか早く食べたいってすごいおいでーいい食い食いだい す, すごく美味しそうだね思わあげない 誰にもやらんと<笑>量的には多い。結構多めだね。あでも普通のパッチよりも20グラムぐらい多い、うんうん。こっちのサイズでよかったね。<笑>もう一個できるいたじゃん。あれは400グラムもあったんで、だらしちゃん一人ではかでるない。おいしそう。うん。 人間も食えそうだ。うん、いい匂いする。ツナで。うんうん。醤油とかかけて食べれば美味しい。みんならおにぎりの具になるわ。はい、タラスちゃん、あすよ。社員旅行中ちょっとかまってあげれなかったのでせめてもいはい。お土産でした。はい。 幸せだね、朝からね美味しそうに食べてくれるからいいですねねね、みたらしちゃんどうですか美味しいですかもぐもぐもしゃもしゃ<笑><笑><笑>はい、いっぱい食べてね<笑>、はい、すごいなはい大、はい、人気だ これしか食べなくなったらどうしよう。いや、それは。どうしようか。静岡からお取り寄せになっちゃう。提<笑>携。じゃ、あ牧場に行きますか。行きましょう。はい 撫でてもらってる場合じゃないん、うん、うめえって言って。<笑>ね、なんか市場の隅っこにあったけど見つけて良かったですね。ねうんうん。すんごい隅っこだったよね。うん。 今日も終わり、日常に戻ってまいりましたがはい今日もダチョウ重いなで回りましょうか毎度このリモンが重いのはどうにかしてほしいなんか今週は暑いらしいですね 25度、28度、そんぐら い, いくとかいかないとか、はい。皆さん毎日十分見てます、はい。埼玉県に引っ越してきたのに、未だに東京の天気予報で生きてます。あいや、すごい。緑が綺麗になりましたね。もうすっかり桜餅って。 まだ四月、なのに、もう気温がもう四月じゃないのよ。うん、ああ、そうかな、爽やかではあるんですか。今週二十八度に。と、ね、あっちから行きますか。二十八度で。二十八度。そう、今週の最高気温は二十八度っつって、それは、うん、四月じゃない。 おはようみんなおはよう。背中に小松菜乗ってるし。 大丈夫かしら。いい感じですね。どうする？日射がすご い, いすごい。おお。新しい日射です、はい。いいね。快適になります屋ね。荷物きました、えー。これで壁もつけてもらえす 壁をつけるタイミングを考えてっていうことでしょう、うん、あーあのどの道つけるんだけどさそうですねでかい避難になってからか、うん、最初っ端で行くのかっていうのをどっちがいいかなって気に入っどっちかな小さいのはやっぱりストレスに弱いんでしょ弱いですここでだから あの外で音がしてるとちょっとまずい。はい、おはよう。今日はあまり卵はない。 タが少ない、ねうん、あります か, いいんですか何にんか何だっけなおはようおはよ う, おはようございます。 渡渡しししたたたたいいいいいいい、い、う、あ、ん<笑><咳>、あ、あ、あ田田ささん、んんんん社員旅行のお土産をもっあでででで山ねかかすすすな買ってきがう、ははい、にいろいろあります。 はいはーい楽しかったですおかげさまで<笑>よしょまた行きますよいしょよ そこら辺、そこだよな。んいつもそこら辺に困っていると知らない<笑> お, <笑>おはようございます社員旅行のお土産です ありがとうございます。 はい、どういうことじゃ。ほう。あ, あ, とりあえずそれで。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。は い, い, い, い。最近欲しいもばかく。向こう的です。はい。今日はそこの四十番台を見れば。 今日卵いいいんじゃないねないですいません。 完全にゼロ<笑>はいあこんな日もありますねはいというわけで朝の見回りでした、はい、皆さん今日も元気に頑張っていこうねまたそれではまたはいバイバイ